やっぱうす先生に来てもらったからにはやっぱこうテーマパークのオーディションってどんな雰囲気なのかとか、うん、どんなことをやるのかなとかちょっとそのオーディションのことをぜひ聞きたいんやけど、うん、ええー、かな<笑>ええですうれしい、えー、ー聞きたいよねみんなね。ぜひ聞こうあのやっぱゲンには知ってるんやけど、うん、ディズニーのことが私全くわからないので、うん、どんなことをこうしたのか、うんうんうん、聞いてもいい いいよなんかディズニーはなんか僕らの時代と今ってちょっと変わってて僕らの時代は行ってダンスのコンビネーション踊ってで終わるんだけど今はなんかクロスフロアのオーディションがあってまずそうユニバークロスフロアのオーディションあれじゃん足上げたりあれと<笑>一緒で48ぐらいの簡単なダンスをこう4人ぐらいでクロスフロア状態で進んでいくので そうごい光栄と多分2回ぐらい踊るんだよねそれでなんかターンとか<咳>こうジャンプとかじゃなくて踊りそう踊りなんかパレードみたいにこう進んでいく振りでもそんな難しくないのめっちゃ簡単なんだけどでそれを一、うん、人ずつじゃないんだよね4人ずつぐらいで進んでいくのうそうユリバ とか二人じゃん か, んだったか、そう少ないんだけどに四人ぐらい一気にやっていくから、わお。そう、それをやってでそれで合比がまず出るんだよ、ね。おそうまたされて合比が出たらコンビネーションを踊らせてもらえるっていう。もらえる。次のステップに。っ次はコンビネーションまだなんだね。そうそうまだなの。えみんなのさお洋服ってどんな感じ？お洋服はユニバットでレオタード一本で。レオタードじゃないとあかんのよ。そう。それ絶対そうか レオタードと靴はジャズシューズでもあのバレーシューズでもジャズスニーカーでも何でもスニーカーはダメだけどジャズの靴だはネオタード1本 あ, のああいうショートパンツとかはなし で, 本で<笑>お体形が分かるものがいいってことだそうと髪の毛を結んで お, お顔が隠れないように<笑>う、えー、こ, れこれ絶 対, これ絶対前髪は絶対に分けなきゃダメ あ, げるか あ, あそうなんあそうですってそういうのが、うん、私正直に、ね、私の時のユニバは、うん、結構ダメな格好の子もおったというか時代かなでもユニバって結構楽じゃない<笑>それストリートダンサーの子とかもここにブレーリックダンサーの子とかもいるから<笑>なんか結構なんかそのダボダボ、ね、ダブダブでもいいしっていう雰囲気だったんだけど、うん、多分今がそういうきっちりしてるってことね<笑>そうそうも今も多分ねきっちりしてると思うユニバはさすがに、うんうんうん、うちらの時代はるん。うん 未だにディズニーは無料タダ一本、えー、うん、必ず。じゃあそれでクロスフロアやりましたと、次コンビネーションはどんな感じのコンビネーションで？コンビネーションはまずは一時のダンス審査だからエイトエイトの打けをやるので、ね、でもそんなに難しくない。うん まあ、足上げたりダブル右回りとかがあったりはするけどない年もある、えー、曲は、ね、多分ディズニーのパークの曲で何をやるかはその時にしかわからなくてディズニーの曲なんだそうでエイトウェイっとやってディズニーは4人で踊るんだよね審査がそ う, なんだそうユニバッって3人なんだけど<笑>ディズニーは4人でしかも2回踊るんだディズニーははい 1回踊ったら全国で終わりって感じで<笑>踊っていくので、ね、2回チャンスがそう2回チャンスが前後でだから1回間違えても大丈夫でユにまあ<笑>審査員がめっちゃ多いえー、そうなんだ今ってすごい限られてる各種の人たち歌ダンスあ演技の人たちしかそに関わるそ ないけどディズミはとりあえず人らい い, る、ね、あ い, いらるそ う, そうダンサーも少なくて結構キャスティングの人が多くてだから偉いさんが結構見ててで見ていくのでめっちゃドキドキする、ね、<笑>すっごい多い<笑>そうそうい、ね、<笑>がすっごい多い そ, うでそれで踊ったら1ヶ月後ぐらいに合否があの届くんだよね も最終合否ですか ？No No。え違うの。No No。違いますよで合否が出たらもう一回ダンスの審査があるんですよ。まだて？そう。ニーズ審査があって で, でまた呼ばれ合格したらまた会場に行って。<笑>はい で、また88ぐらいでやるんだけど、ちょっと難しくなります。おおここでちょっ と, ちょっと難しくち。ちょっとスキルが出てきて、で、また4人ずつで前後交代で踊るのとあ、あとは、えっとね、多分去年、一昨年あたりから、なんかね、シアターのテストと、ちょっとストリートダンスのテストが。うえー ある増えてそ う, だ, そうこのだから3パターン戻らなきゃいけなくてうん<咳>そうそうじゃあそのシアターとかクラシックバレエ以外にもしかしてその特技、うん、ストリートダンスっていうなんか特技があるからそこでちょっと見せられたりするかも、うん そ, うえー、そうなん だ,、えー、なんだっていうのがあるでそれが2次審査でじゃ あ, あいつ頃それはもういつになってるシーズンはでも結構早いから そそれこそ8月終わりか9月頭ぐらいだよそう 呼, 呼ばれてで、ね、それでまた1か月ぐらい待つんだよね<笑>ーでそれで ま,、はい、でまた合否。 来たら、最終的に面接があります。面接。面接。<笑>ここで面接そう。戻りはそこまでで、次最終面接のためだけに行かなかった。うわ、そっか、全部だから東京ですよね。そういや、どんどんどんどだから三回やらなきゃいけなくて。時々、すごい段階踏みますね。うん、<笑>面接が終わったら、やっと、最終の合否が出て、合格か合格じゃないかが出る。 うわーまだ3回突破しないけど ね, そうです、うん、あれねユニバと全然1日でもう最上階まで行きますって感じだけど<笑>にちょっとさ格 か, かって感じだよね そ, そ, そう、今は特急でバーティー そ, ううん、それ本当に知らなくてディズニーのオーディションがなんかユニバと同じぐらい秋ぐらいに始まるのかなと思って、うん、そのオーディション直前動画みたいなのを、ねうん、出したんだけどまさかのそう夏スタートでートなんでと思って慌てて撮って出したんだけど そ, その段階があるから早いんだね全然<笑>できても嬉しいけどどっちになるかはその時にしかわからなくて。 ランドかシーンが、まあ、自分で選べなくってそうなんだああその時にはどっちでも嬉れしいけどすてきっ て, ってあと私びっくりしたのが、うん、年齢制限がなくて多分オーディションのないないないな い, ないのよ、うん、だからさもし私がさもう30はこうやって<笑>あの受けても、うんうん、あの受け入れてはくれる受け入 れ, てはくれるすごいねテーマパークって結構テーマパークのオーディションって いいのよ。うん、そう、三十いっても。うん、<笑>で も, でも最近でも、ディズニーはあの上限が決まっちゃって。うん、四十。四十五歳まで。でも四十五歳まで広。え、ダンサーもってことだ。ダンサー、そう。四十五になったら卒業しなきゃいけなくて。やりたくても。あ、そうなんだ。四十五でやってる人いるけど、いるんだよね。 いえっ、ー、でもすごい結構ベテランになるぐらいまで踊っていいよっていうか30ぐらいでも受かる人は受かるすげえ夢あるよねまだまね<笑>夢ありますよ、ねうん、<笑>いいな<笑>そうそう全然ある30ぐらいのでは全然大丈夫<笑> なんかこう踊りのね、うん、そういうやっぱテーマパークダンスってちょっと特殊やと思うね、うん、まあ、ジャズとかクラシックバレエだとは思うんだけど、うんうんうんまあ、現役の時も気をつけてた踊り方ってあったりする、うんうん、あディズニーってことまあディズニーもそうだし、まあまあ、ユニバーも、ね、一応テーマパークなので、でもさ、テーマパークってやっぱね、まあ、どこのテーマパークもそうだけどさ、うこう表現力じゃない 笑顔とか、うん、だってお客さんにこうハッピーとか楽しい、あんま悲しいことをお知らせしないじゃん。だから、この元気の出るパワーがあるかどうかが結構重視じゃないおー、うん。表情とかも大事になってくるってこと<笑>もちろんもちろん。<笑>で結構、んつうの明るい、明るい子の方がいいわ、いいわよね。うん、うん、パワーを与える側やからね。そうそうそう、それが結構。もうでも結構、んつうの、ゆりまの方が。 あのさ、人数が少ないじゃん、か、ディズニーと比べて、だから結構、ユニバの方がパワフルな人多いよねあーそうなんだどっちも経験した身からすると、うん、うん、ディズニーの方がもうちょっと綺きれい、ゃな い, い, い, い、きれい、来たいわけじゃないけど。<笑>ああ ちょっと違うちユニバーの方が元気パワフルな人多いあでもね笑顔っていうのは本当にシンプルなんですけどすごい大事と思ってて私、うん、最初ユニバに入った1年目に経験した筋肉痛があって、うん、それが体のどこか足のどこかじゃなくて顔が筋肉痛になったのわ、うんうん、かるわかる<笑> 結筋肉痛になるんだって思ってなるんですよそうそうそうそ先輩たちとかに素敵な笑顔で踊られてるから、うん、まあ、そうしようと思うじゃないですか、うん、もうねそれを集合で踊るでしょ、うん、仕事しだしたら顔が痛くて痛くてこういう感じになるびっっくりした。顔ね だったと思って。なった、自分もなった。うん、やっぱそうなんだ。うん、なんかモデルさんとか、やっぱテーマパークダンサーって、この表情筋、うん、笑顔の筋肉って、こんなにも。 ね、こうそう鍛えられてるものなんだなってびっくりしたかもあったし、うんうん、慣, れた慣れたらね<笑>全然動くようになるけどだから普段、うん、もみんなもね今マスクしながら踊ってるからあれかもしれないですけど、うん、でもこう楽しく笑顔で踊る練習っていうのも普段からこうしといた方が、うん、こ, うここの筋肉ってすごい大事かも、うんうん、柔らかくねしといた方がいいのかなと思います、うん しのねこう踊り方も見てて楽しいですからねだから一緒にレッスン受けてた時も楽しかったすごくし、うんうん、がいるともうめっちゃ熱いのめっちゃ楽しかったなんかそのレッスンが明るくなるといういやーねだって楽しいことしてるからさんか楽しくしちゃうよねそういうのは持ってるあの魅力的なねダンサーなので<笑>やっぱりねそれをこう で取ってくれたのかなと思ます<笑>か ね, 本当にねすごい話も一緒にご飯行くだけででパーーからいやあななああよ<笑>、ね、り大好きままダンサーでいまああろんなねあお、うん、仕事をしてると思うのもテーマパーク出身ではあるけれども振り付けとか、うん、もちろん現役でもあれなんださ ごめんあのユ、ね、<笑>ーチューブの、ね「ひまわりチャンネル」に出てたあなたの SNS も見るから、うん「ひまわりチャンネル」に出てた娘がねやっぱ三歳の娘がいるので「ひまわりチャンネル」こかたまに見るんやけど、うん、そう淳が出てるって言ってて<笑>こてんな有名なチャンネルにも出てる人がこんな弱小チャンネルにすいません、うん、本当ありがとうご、ん、ざいます。 ありがとうこちらこそありがとうございます。 ねいろんな方をね、うん、してるまあ経歴も全部説明した概要欄に載せておくのであの、うん、よかったら淳の経歴とか SNS も見に行ってみてくださいすごいいろんな仕事しねしてるので、うんまあ、そうやっていろんなねお仕事していく中で来年になるんですけど、うん、なんかどんな活動をこのダンサーとしてしていきたいのかなっていうのを最後聞いてもいいですか、うん、根本的には、うん、自分が出る側とプロデュースする側はやっぱ両方やっていきたいのああそうなんだ そうう振り付けもやっていきたいのいなんか、ねうん、両方の気持ち忘れたくなくて、うん、あそういう理 由, な, そう理由なのと、まうん、目立ちたがりだから<笑>たまには前出たいなみたいなる<笑>、うん、あるけどでも根本的にはなんか、ね、自分の振り付けがいろんな人に知られたらいいなと思ってる、うん、それが結構有名。 振り付けとか、そういうレッスンのクラスはどんなジャンルをやってるの。振り付けは、て、レッスンは結構テーマパークが多い。けど。 ンパク と, あとアイドル系の、えっと、ダンスジャニーズだったりとか、うん、AKB だったりとかの振り付けめっちゃ好きで、きの何個かあった 何, 何人かは振り付け持たせてもらってるから、はいはいはいはい、今ね、そういう可愛い振り付けのこうクラスもめっちゃ増えてて、<笑>うん、増えててるなって思ってまあ k p o p クラスとかもね今、すごい流行ってて、増えてるんだけど、うん、なんかそういう可愛い振り付けに特化したクラスもあるんだ。 そうだよね、多分好きよねそう大好き可愛いい振り付けも大、ね、好きだから<笑>そういうのを生み出していけ今後も生み出していきたいなと思ってます<笑>、うん、私たちの世代としもうさ夏前にみ大先生だから あ, もうあの方みたいになりたいなだってこれをこれをこんな爆発的なレベルを生み出せるぐらいになりたい<笑>うん。うん こう伝説のういあうよ、ね、大先生だから<笑>もうあの方のようになりたいですああそうだなそ、うん、んな目標も初めて聞いたなうん、うん、っていうぐないなんかもう私しかないこれって言ったらこれみたいなうんもうすったらこれとかマックスで言ったらこれみたいなあるじゃん<笑>あったりするじゃんね懐かしいなんかあるで AKB で言えばこれとかさなんかそういうのをなんか独特 こ の, この曲にしかない振り付けだよねっていうのが何かちょっと社会現象になってるぐらいのね振り付けよね、うん、がなんか自分で作れたらいいなと思ってるいや、うん、頑張ります<笑>楽しみですね<笑>、うん、本当にレッスン情報とかもあの載せておくのでちょっと気になったなとかねレッスン受けてみたいなっていう方は是非。 行ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、よしいします。ほにありがとう。もう全然です、むしろ呼んでもらえて嬉しい嬉しい。よかった。よろしくし。<笑>やっぱパワーもらえます。<笑>本日のゲストは、よしし先生でした。ありがとうございました。